皆さんこんこにちはサルです今日はね、リクエストをいただきまして、視聴者の方からアルコール燃料 25ml でお湯を沸かしてみてほしいということだったんですね。一つ目が 450cc、まあ、これはのダイソーのやつなんですけど、ちょうど450なんで、えー、が沸くかどうか、もう一つはシェラカップでね、どんな感じかっていうことだったので、やっていこうと思います。参考までに、ただいまのこの部屋がですね、27度。 1日中ですね1日中とかもう3日ぐらいこの水を置いてるんでこの水もですねほぼ室温になってますだから27度の環境でやらせてもらうというふうにえ思ってくださいえではね早速始めていこうと思いますえっとね 25ml ということなのでまあなるべく正確にねあとあの固形燃料受け皿でやってほしいというふうなことでしたのでおそらくこれのことだと思うんですけどね 間違ってたらすすいまませんセリアのね固形燃料ストーブになります 25ml って結構多いんでですねまあ450ならねあの特にこう蓋したりあのちょっとね周りをあのウィンドスクリーンで囲ったり、まあ、そういうことなしでもねいけるんじゃないかという気がするのでまあそういうあの一切ねあのサポートなしでやっていこうかなと思います。 メモリがついてるのでねちょっとねダイソーの450が見つからなかったのでこれあのスノーピークの方ですねちょっとチタンなんでね熱伝導が悪くなっちゃうんですがちょっとこちらでねやらせてください、えー、すいません、えー、450ということでこれはちょっとね大きいんですけどよいしょ これで今、250ですねですけどはい、450cc の水を入れましたちょっと蓋はあえてしないでねやってみようと思いますじゃあ早速ね、着火して 出てますね。大丈夫ですね。ではちょっとこの状態でね、早速湯を沸かしていこうと思います。ごとくもあえて乗せずにね、まあ、このまんまやります。で、こちらのね、ワッツのミニ焚き火台、この前面にですね、大きな窓が開いてて、こっから炎がね、外に出てくるんですね。えー、っと、っていうのもやっぱりこう一番上がね、狭いものですから、上を塞いじゃうと逃げ場がなくって前から出てくると。 いう傾向があります、はい、炎がね前面から出てきましたまだ 1, 1分半ぐらいですかね、まあ、こんな感じでねどうしても逃げ場がないと窓から炎が出てくるような感じになりますこういう感じですねまあ窓が1箇所しか開いてないからですねそうなるんだろうなという感じですねはい、はいえー、間もなく4分ぐらい経ちますね、えー、もうですね かなりアルコールもですね加熱されて炎が大きくなってきましたのでお湯の方もですね結構鍋底にはもうふつふつと水泡ができて水蒸気もね水の表面から少しずつ上がってきてるようなそんな感じです。五徳とかをねつけた方がね多分いいと思うんですけどねちょっとあえてねこんな乱暴な形で今回はやっております。 はい、ま、えー、もなく5分ぐらい経つでしょうか水泡はね連続して上がってきてますのでおそらくですね蓋をしておけばですね、えー、もう沸いてる完全に突発してるような状態じゃないかなという感じですね、まあ、ラーメンぐらいだったらねもう沸かせるような今温度になってると思います、まあ、こんな感じなんで450ですね、まあ、割と、えー、多めの湯ですけどまあ、ほんとラーメンが作れるぐらいの湯量ですよね これは 25ml のアルコールがあれば、えー、沸かせるということでねあの特に蓋もせず結構簡単にやってみましたが問題ないんではないかなと思いますでは続きましてシェラーカップでやってみようと思いますけどシェラーカップの場合はまあ、油量がね250入れてもそれぐらいなので先ほどより少ないですからアルコールをですねちょっと 15ml でやってみようと思います で、えー、こちらのね、えー、ミニシェラカップっていうんですかね、えー、あの本来はこういう使い方してはいけないものなんでねあの自己責任ですけどちょっと斜めにしてやれば<笑>入らなかったですはいちょっとまたやっぱり入れ替えますではですね15ミリリットルのアルコールですねアルコール燃料を燃やす時はですね 安全のため必ず屋外でやってくださいね。えー、と私はね、慣れてるので、あのまあ、自己責任でできるんですけど、本当にね、アルストの炎はね、青くて明るい場所では見えませんのでね、あの大変なことになりますあの。本当にくれぐれも屋外で使うようにしてください。じゃあね、シェラーカップでまた同じようにやっていこうと思います。幸いね、こちらのワッツのミニ焚き火台は、シェラーカップがね、そのまま置けますので、これで。 250cc ね、15cc だと蓋ないと厳しいかなちょっとやっぱり蓋をさせてください 15cc でね沸かなかったよってそりゃそうでしょうってなっちゃうのでできればね沸かしたいなっていうのもあるので蓋をした上でねやってみようと思いますはいもうシェラカップだとね炎の出方がこんな感じですね前面面から出たもののがシェラカップの側面に沿ってね 上上ままででがっていく感じですねああのーまあ、使い慣れてくるとね分かったんですけど全面からあくまで炎が出ますので取っ手の部分そのクッカーとか、まあ、シェラーカップもそうですけどこの持つ手の部分はね必ず全面に持ってこないようにしないと熱くて持てなくなりますので側面とか後ろの方に持ち手は持っていっておけばいいと思います。す、はい、すごい勢い勢でで燃えてますねねアルルコールなんで、ね、あのーこう 閉じられた空間の中で熱くなればなるほどどんどん勢いが強くなるんですよね燃え方としてはね美しいこういう炎が出てきますちょっとライトを消してみますこれは結構ね見てて面白い感じですねちょっと炎好きな人にはねまた今までと違う楽しさがありますねこれねはいどうでしょう散 分ぐらい経ったのかなまだね、影響よく燃えておりますが、ちょっと中覗いてみますね。ああ、もうこういう感じですね。小さい泡がね、たくさん立って、こう気泡がね、昇ってきてます。ふ蓋をするっていうのはね、やっぱ外にこう、熱が逃げないのでね、まあ、全然違ってるだろうとは思いますけどね。15ミリリットルで今やってますがえ、まだまだね、燃えそうです。 はい、今、消えまました開けてみますあー同じじような感じですねあのー、十分暑いんですがあの、いわゆるボコボコとね大きなあの水、水空気の泡がね上がるような突発ではないですただしあのもう暑いのでどうなんでしょうねちょっと温度計ないんですけど90度は超えてると思うんですけどねっていう感じですね はい、あのラーメンとかもねできるような温度だろうとは思います 250cc の水がアルコール 15ml でふ、まあ、蓋をすればね沸きましたまあ、室温がね278度に行ったり来たりしてるような感じなんですけど気温がね10度切ったりすると全然またね違ってると思うんですけどね逆に真夏でね暑ければもう少し早く沸きますし まあ、水なんかでもね水道から出したままの水だとねちょっと冷たかったりするのでその沸かし始める温度によってもねだいぶ違うんですけどまあこのあたりはね何となく見てて分かるような常識的な範囲で実験をしてみました以上ね湯沸かしの実験でした前回の動画でですねこれ の, あの収納袋もともとこういうあの化学繊維のものがついてるんですけどこれについてね入る入らないっていうのをいくつかご紹介させてもらった時に 視聴者さんからですね、えー、アドバイスを頂きましたのでそちらを含めてね簡単な追加情報をね取っておきたいと思いますでもともとねこれちっちゃいですのでえっ、ー、と9 5ンチの8ンチかなだからね今までのものよりもねかなり小さいものに入るんですでセリアで売ってるコインケースがまあ一つはいいんではなかろうかと思ってでね今映ってるようなものをね見てきました でえ買ってきたのがね、こちらです。はい、こういうね、まあ、これも化学繊維なんですけど、ちょっと感じがいいね、色も。なので、でサイズ的にはね、こことここ、ちょうどですねぴったりだったんですが、実際に、ね、はめてみようと思うと、こんな感じでですね、わかりますかね、これですね、よしこっち向きかな。こういうサイズ感なんです。 なので、えー、入るのは入ります。まあ、あんまりにもぴったりすぎてですね、入るんですけど、入るんですけど、こんなふうに、あのー、パツパツな感じなんですね。<笑>なので、ちょっと視聴者さんに教えてもらったものとはこれ違うかもしれません。あのー、私もね、よく分かんなかったんですけど、あとね、これともう一つ、えー、ちょっと静止画でね、映、えー、しておきますが、 こういういもものもありましてでこちらの方がねまだ少し余裕があったんですがただこちらの方もねこの角の丸い部分がですねパツパツなんですだからまあ入るは入るんだけどあんまりね人にお勧めできるかっていうとこう微妙な感じだったんですよね今のところですね私が一番気に入ってるのはセリアで見つけてきたこういうものなんですはいえ何かお分かりでしょうか ちょっとね何か明かす前にねサイズ感を見ていただきますけどまあ、こんな風になっててね合皮なんですこれでこれくらいのサイズなので先ほどのコインケースよりは少し余裕がある感じ、ね、ただこの上下がね開いてますのでこのままだとね落ちちゃいますだからこれをね DIY でちょっとねここのステッチのところに 縫ってやればいい感じにならないかなというふうに思うわけですはい、えー、できました縫ってきましたやっぱね簡単ですねこのステッチの穴があるのでその穴に沿ってねまあ似たような色のね針を通せばいいだけなので30分もあればね、できちゃいますねはい、こんな感じですえっ、ー、と、上と下とね両方、えー、しっかりとね、縫ってみましたじゃあね、これで<笑>入れてみましょう さどんな感じかなはいやっぱそうですねもうバッチリですねこれ完璧ですね自分で言うのもなんですけど多分ねめちゃめちゃぴったりですあの出しにくくもないし入れたらね出ないしめちゃめちゃいいんじゃないでしょうかということで大満足ですね結構会心の作ですまたよかったらね是非皆さんもね これやってみてください。もう勘のいい方はね、分かってたと思うんですけど、セリアのですね、マスクケースになります。まあ、レザー調でですね。で、これが、タウエ、タウエ株式会社さんっていうんですかね。一応、ジャンコード写しとくと、こういう感じになってます。今のところ、私が見つけたものの中では、これがですね、一番その、まあちょっと工作が必要ですけどね、この w a ツ t s の コンパク焚き火台を入れるには一番いいなと思ったのでこれを加工してみました色もですねこの茶色っぽいのとあと黒いのもありました他にもあるかもしれませんけどねえどちらでもねいいかなと思いますけど私はちょっと明るめのねこの茶を選んでみましたということでね今回もご視聴いただきありがとうございましたこの動画いいなと思った方は高評価ボタンそれからチャンネル登録もよろしくお願いしますコメントたくさんいただいてね本当に私も楽しませていただいてますえどしどしと まあできること、できないことあるんですけどね、よかったらお寄せください。だいぶ早くなったけどね。